阿蘇市一宮町にある魚市地区。ここ魚市地区には熊本県阿蘇市と大分県竹田市を結ぶ滝室坂があります。この滝室坂は熊本地震の際に大分から阿蘇地域への唯一の救済ルートとして大切な役割を果たしました。しかし。 平成24年の九州北部豪雨では40日間にわたり通行止めになりましたそのため代替となる新たな道路の建設が検討されてきましたそこで国土交通省は平成30年度中九州横断道路に着工することを決定しここ坂梨地区でもトンネル工事が進められることになりました 阿蘇側からは大手工事業者が手を組み工事全体の約半分およそ 2.7 キロを担当しています阿蘇の外輪山を掘るこの工事を迅速かつ安全に進めるために滝室坂トンネルではデジタルを駆使した作業が行われようとしていますそれが革新的なデジタル技術を導入し 建設現場の飛躍的な生産性向上を目指す国土交通省のプロジェクト通称プリズムです日本初そして世界でもまれに見る新しい技術阿蘇の滝室坂トンネルでどんなことが行われているんでしょうか。まず一つ目が 行動モニタリングシステムですこの特殊カメラで捉えた映像が作業員と機械との距離などを把握することで作業効率の向上、危険を察知したりなどより安全を確保できることが期待されていますやっぱり現場の作業者さんをいかに安全に効率的に働いていただけるような環境を作るかという部分にフォーカスを当ててそのためのあの 必要なデータを取得するですとか安全管理に必要な情報を提供しているという部分にかなり力を注いでいますそして2つ目がデジタルカメラ測量ですトンネル内の断面をデジタル撮影し 3D に合成掘っている断面を多角的に見ることのできるデータを蓄積・活用していくことで より効率的に作業を進めることができます。三つ目が作業員の体調管理です。今作業員様の健康状態をチェックするためにヘルメットにですねセンサーをつけさせていただいております。そのセンサーによって脈拍を取得しております。 この脈拍から作業員様の体調を測定しまして、健康管理あとですね、生産性向上につなげる活動をしております。また腕時計型の活動量計をつけていただきまして、その日の活動どれぐらいの行動されているかを図って、今後の業務活動生産性向上に努めるようにしております。 そして最後に遠隔でトンネル内の様子を見ることができるシステムです。通常建設中のトンネル内の様子は実際にトンネルに入らなければ見ることができませんでしたが、このシステムを使うと離れた場所からでもトンネル内の様子を同時に見ることができます。我々のですね自動化システム等がですね現場できっと受け入れられるかなと。 というところでですね、システムを構築しているというところで、計測測量の自動化というですねシステムを提供させていただいております。このような多角的な技術がすべて導入されているのは世界的に見てもこのトンネルだけです。私たちの生活に直結する滝室坂トンネルはこのような最新技術を使って作業が進んでいます。 このトンネルが市民にとって災害に強く物流の効率化を図るとともに走りやすく安全な道路として機能することが期待されています。